出ていっ飛ばしちゃったよ<笑><笑>どうここいい、広くなった広くなったよ ね, ね、うん、そう、もうこれでここで作業できるからあったかくていいねあのだから外はさ、外でやってるとあの人が通るやん<笑>、ね、<笑><笑>何あの女性一人で喋ってるかなってさ変な人気になっちゃう 全国1億2000万人のランドクルーザー八丸ファンの皆様こんにちはまさたまチャンネルへようこそはあ長かったいや何が長かったってやっと八丸がですね去年の12月の31日に塗装から帰ってきまして全塗装じゃないんですがボンネットとルーフ あと、オーバーテンダー、バンパーの四隅、バッパーコーナーっていうんですか、の塗装に出してたんですね。8月の半ば、お盆休みの頃に、板金屋さんにちょっと行って、まあ、色をちょっと塗ってほしいんですけどっていう、塗装してほしいんですけどっていう話をしたら、ちょっと忙しいから9月になったら持ってきてよみたいな。 まあ連絡するからさ、みたいな話で。まあなんで忙しかったっていうと、今年の6月、7月くらい、群馬県って、氷が降ったんですよ。氷ょつってもあの、猫の氷じゃないですよ。もう、あの、わかってますよね。あの、雨、あの雨じゃねえや。空から降ってくる氷ですよね。その氷が降って、結構ね、ひょが、 車がボコボココになっっっちゃったた車が多かったんですそれで板金屋さんとても忙しくてなかなか手がつけられないっていうことで9月になったら持ってきてっていう話でまあ私できることは自分でやりたいタイプなのでオーバーフェンダーとかそのバンパーコーナーとか全部外してそれでオーバーフェンダーは新しいものを買って。 バ、まあ、バンバーコーナーを外したもので持ってったんです持ってったというか取りきてもらったんですねあのキャリアカーでまあ塗装に出したんですけど<笑>もう取ってきたのが12月の30日の夕方<笑>もういやなんかね9月になったらいいし暇になるかなと思ったらその後バンバンディーラーから車が入ってきちゃってディーラーの仕事って まあ、ディーラーの営業マンさんとかだいたいこのくらいですよとかっていう話するじゃないですかあと保険の関係もあるんで結構急いでお願いされるらしいんですよそれでどんどん私の車後回しになっちゃってまあ別にいいんですけどもういい加減 11月の終わりかな ?12 月の初めかなもういい加減、やってくださいよって話したら、うわ、待ってよ年内12月仕上げるからって言って、12月の24日後24日5日、もうクリスマスちょっと過ぎた頃かな行ったら、まだ置いてあるわけですよ普通に。 えー、と思ったら「いや大丈夫だよ」計画立ってるから<笑>もういい加減ですよねもうねまあね愛するべきおじさんですよまあ私もおじさんですけど<笑>年代中にやるからみたいなあんまり急いでや ん, やんないでくださいよって話したら「<笑>大丈夫だよ別に何かあったらクレームつけていいからみたいな」そ<笑>んなつもりはさすらないですけどみたいなねそれで、まあ、終わったのが12月30日です上がったのか で29日に上がるってわけだったんですけど私ボンネットとフルー フ, ルフルとあとリアゲートの上の縁の部分がちょっと塗装が傷めて錆 び, 錆びて錆びてまではいかないんかなでも縁があれだったんですけど縁がやってなかったんですよね<笑>ここをここはっていったらあそこもやるんだっけ悪い悪いみたいなもう<笑>勘弁してくださいって話なんですけどまあそれで30日の理だったんです 私は31日から休みだったのでお正月っていうんだ、ね、年末年始の休みがだからもう311 日, 1日2日3日4日もう5日間もうバンパーコーナーとかオーバーフェンダーとかあと今までついてたグリルガードですとかあとリアのねとかねルーフのキャリアとかサイドウーニングとかもう大変でしたよ <笑>本当は10月頃ろ9月に出したんでなくても1ヶ月10月頃帰ってくればとりあえずオーバーフェンダーだけはつけて乗れるようにまあオーバーフェンダーつけてないとはみ体で切られちゃいますからオーバーフェンダーだけつけてあとはそのバンパーコーナーとかその他のもろもろとか。 まあ、リアートの後ろのキャリア、ジェリカンホルダーとかもつけたキャリアなんですけど、グリーンだったのを黒く塗り直して、つけましたみたいな、まあ、80のね、名を戻していく過程みたいな動画作りたかったんですけど、12月の31日でしょだって今年、雪が結構早く降って、山結構楽しそうなんですよ。そうすると もうそっちも出かけたいじゃないですかなんで結局ろくに撮影もしないで全部やっちゃいましたあのー「塗装に出します」の動画の時にまあつけだから棒、あのー拒否拒否ンダーの付け方とかもやりますよみたいな話だったんですけ ど, どすいません<笑>それでは 誰、ね、々話してもしょうがないですからね仕上がったランクル80見てやってくださいそれではどうぞ いかがでしたでしょうか楽しんでいただけましたでしょうか80そうですね結構よくなりましたかっこいいですまあ自分の車ねかっこいいっていうのもあんまりかっこよくないんですけど良かったです塗装がね傷んでたところが全部直りましたからあとこのオーバーフェンダーもバンパーと同じ色にしたのでバンパーと オーバーーーーバフェンダーあとモールもグレーなんですよねそれでリアのフェンダーにつながって後ろのバンパーっていう形のつながりがまあつながりがこうやってあっていいのかなという感じで楽しかったです楽しかったねごめんなさいあのかったないい感じだなと思いましたあと今回泥よけをノーマルに戻しましてまあ今までもノーマルだったんですけど今ではカッ してたんですねでこの間ついて3連休、えー、789が3連休だったのかなで珍しくね<笑>まあ3連休だったんでちょっと赤城さんに初詣沼田とか赤城とか初詣行ってきたんですけど、まあ、ベンダーやっぱりオーバーベンダーじゃないとごめんなさいどれだけちゃんとついてると胴ハネしないんですよね 前は昔はよくあの雪行ったりとかまあそういうので結構巻き込むんですよねあのドレオケをなのでカットしてたんですがやっぱあった方がいいですもうね年ですからそういう部分でも落ち着いた仕様っていうのもいいのかなと思って戻しましたあとはリアの、えー、キャリアスペアタイヤキャリア ですね、まあスペアタイヤは外して下に持ってってあるんで、えー、オーバーフェンダーとかジェリカンホルダーとかスコップホルダーつけてるんですがそれをグリーンから黒に塗装し直しましたこれも良かったですグリーンよくはやっぱり黒の方がいいそして、えー、ジェリカンとスコップもこれはオリーブドラムに変えましたハイリフトジャッキもグリーングリーンオリーブにしましたまだちょっと組んでないんですけど それは動画まで前、ハリフト 10k は動画出しましたからね、動画しなくてもいいかな。そうなんですよ、あのー、マルが、塗装出してる間、あのー、オーバーフェンダー外すのに、結構いろんなもの外さなきゃなんないですね、リアの荷室の内装とかも。これで 内装また外して内装剥がしてオーバーフェンダー外してまた内装戻すのも面倒なんで全部この物置に放り込んでたんですよ、ね、まあそうい う, ふうにり室に積んであるものとかあとそのグリルガードフォグランプがついているグリルガードとかあとリアキャリアですねあと上のキャリアとかサイドリングとか 物置がいっぱいで足の貧乏くなくて本当はねアラジンストーブのレストアーとかこの中でやりたかったんですけど結局外でやることになっちゃいましてでも晴れてこのまあ物置っていうんですか、ね、結構広いんですよここ結構広いんですおパーツクリ ー, ーか 男前があるんですけど棚の上に結構広いんです何つ何つもぐらいとあるかな結構広いんですよ中2階タイヤとかも全部上にこれ自転車が自転車のハンガーですけど自転車がこう吊るしてあったりとかしてね結構広くて こ, この中で作業 したたかったん で, すでまあ下にし作業するようにこの物置も作ったんですが、まあ、今までねいろいろあって全くできなくてあの CT110 ハンターカブもね<笑>外にま<笑>き棚改造してそこに出してもう本格的にここで作業できるように下化するわけだったんですけど、まあ、その始まるの一件があって、ま、何もできなかったんですけど今後はここでできます。 ここにアラジンストーブじゃねえや、このレインボーストーブの分解したのがあるんで、次ね、レインボーストーブまたやりたいんで、その作業とか、あとアラジンストーブ、あとポッケー、ラジンね、もう一台あるんですよ、実は。インスタとかに上げてるんですけど、そ の, あの前の家と。 私の娘さん家に行っちゃいましたからね自分用のが姉ちゃうんだよな寂しいじゃんみたいな感じで自分用のありますここにあるんですけどなのでそれを直したりしていきたいなと思いますあと、まあ、自転車とかあとポッケですねそれもやりたいですまあねできればの話なんですけどやんなきゃなとあと今年は 自分の家のこの縁台っていうんですかあの外家から外出るっていうの、うんつうんですかね縁台っていうのはまあウッドデッキってことじゃないんですけどこの木の台ですねあとフェンスフェンスっていうこの柿根き 根, 根って何つうんだろうまあ木で前作ったんですけどだいぶボロボロになってきちゃったんで それうでうも DIY で作っていこうかなと思ってます。あ, あとは何ですかね私はそんな感じですかねまあ、そうそうそうそう。ランクルの、今ここにタイヤあるんですけど、ホイール、センターラインのホイールなんですけど、それをね、ちょっと磨いこうかなと思ってます。だいぶね、白っちゃけてきちゃって、艶がなくなってきちゃったんで、まあアルミですから、私の センターラインは、あれなんだ、ポリッシュっていうか目、目、切ってんじゃないんですけど、表面周辺になってるんですよ。表面っていうことではないんですけど。なので、それをちょっとコンパウンドで磨いてきれい、綺麗にしたいなと思ってます。スタッドレス脱ぐまでに。そんな感じですかね。どうですか、ランクル。よかったでしょう <笑>いいいいんんいいんだだかわかかわないですけどね<笑>あの私はいいと思ってますし結構20何年前30年前近く前の車も塗装すれば綺麗になるしいいなと思いました本当はね全塗装すればよかったんでしょうけどどうしてもこのサバイバー感っていうんですかそういうのもちょっと残したかったんですよなので今回はルーフとボンネット まあ、トーバーフェンダーにしましままた今後どうするか分かりません塗装の痛み具合によってはもしかしたらドアとかフェーダーとかも塗装するかもしれませんでもまあ先の話でしょうね私もね何歳いくつまでランクに乗れるかとか分からないんで分かんないですもんね50肩だし<笑>だまあもうだいぶ治ってきましたよ50肩<笑>いい感じですまあこれからもね、あのー、どんどん 動画を出していいいきたいと思いますす車通るんですよね<笑>結構うるさいまあどんどんって言っても休みですか休みの日にしか撮れないんでまあ月に34回4 回, 4回あと今後はやっぱりもっとじっくりやりたいですよねもっとじっくり動画を作りたいです こ, こね急いじゃうんですよ前もちょっとね動画でお話ししましたけど早く動画で上げたくてだって結構焦ってあのー、急いで出しちゃうんでもっとじっくりこういうストーブとかそういうのもやりたいと思ってますまあねえー、面白いと思ったらグッドボタンそしてチャンネル登録よろしくお願いします それでは、またねー。楽しい自転車。<笑>